熱いもう一杯青汁は体にいいんですよただいま無料でサンプル差し上げていますお申し込みはサンキューお野菜面白い番号でしょ覚えてくださいましたかいつでも24時間さあお電話くださいの青汁そりゃ野菜がいいってことは分かるけどさウサギか俺は なんだよこれえ青汁少しは名前に工夫しろよどこ売ってんのああまずいもう一杯ああまずい。 もうっせっかく作ってるのにこんな風にはなくてもねおまけに店頭にも売ってないんですなこれがあいやでももし何でしたらお電話くだされば無料で生杯分お試しになれますよフリーダイヤルに まずいもう一杯体にゃあいいんだよな9歳青汁は店頭販売しておりません電話でお申し込みください番号はフリーダイヤルサンキューお野菜ですさあ今すぐお申し込みくださいサンキューお野菜9歳の青汁受付は夜十時までです野菜不足は怖いだから僕は 救済青汁2袋で1日分の野菜がきちんと取れますまずいもう一杯自分の体は自分で守るスーパー野菜ケールで守る無農薬ケールだから安心あんた野菜嫌い危ない危ない 年の順とは限らんぞ。ビタミンもミネラルも、ケールでとる。救済の。落ちる。まず。おい、ぽい。明日の朝刊折り込みチラシをご覧ください。 5月8日、ゴーヤーの日です。皆さんも県産ゴーヤーで夏を乗り切ってくださいね。5月8日。 ゴーヤケンサンゴーヤーとケンサンの果汁をミックスするとさらに美味しいですよお試しください。